ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。Ubuntu 20.04 にビジュアルスタジオコードをインストールしたいと思います。デビアン用のファイルをダウンロードしたら、えー、ターミナルからアップデートでインストールコマンドを打ってインストールしていきます。 ビジュアルスタジオコードは左下の点々のところからビジュアルスタジオコードを選んで起動させますビジュアルスタジオコードが起動したらエクステンションズをインストールしていきます HTML とデ、えー、バッ a c u p for Chrome のエクステンションズを入れますエクステンションズが効いているか試しに HTML を書いてみましょう、えー、HTML のファイルを保存しておかないとエクステンションズが効かないです 試しに HTML のフォームのタグを書いてみましょう。 これでどうでしょうか？書けましたでしょうか？ビジュアルスタジオコードの使い方はこんな感じで使っていきます。ご視聴ありがとうございました。